はい。皆様、ごきげんよう。名誉と申します。お仕事でお待たせしました。さて、最近は、トルコの巨大地震が、毎日、毎日、毎日、報道されているので、驚きましたので、それでは、今回は、この交際情戦についてのポイントを解説させて、 いただきます。それ<音>では、本日、よろしくお願いいたします。<音楽> 2023年2月6日、その後南部で発生したマグニチュードを超える大規模な地震で、 建物崩壊があり次いていったので、4時間どのか、7日、午後4時事点においては、そのコでは、3381人。そして、シリアでも、スコロムとも、1444人が、暴人になったため、そのとシリアと合わせて、4800人以上の犠牲者が、 そこにされているということです。心より、お悔やみ申し上げます。そのようえ、この事態につきまして、両政府は、東北政府より、要請を受けまして、両も、支援に、乗り出していますので、一<笑>刻も、早めの、被害者全員の、 ご視中をお祈り申し上げます。はい。皆様はいかがた思われますでしょうかもしよろしければ、コメント欄で、お母様とお教えいただきましたら、嬉しゅございます。ご提案は誠にありがとうございます。今もども、